皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。3月28日、確かバージョン 5.5 から、錬金石の報酬が出にくくなるというお話でしたよね。ということは、今出たこの金の錬金石2個の報酬は、10日待ってから10倍バトルにして取ればいいということですね。問題は、このリストが、バージョン 5.5 でリセットされたりはしないかということです。 リセットされたら仕方ないということで諦めてとりあえずこれも持ち越してみます今週のバンマの塔はバージョン 5.5 のレベル上げスタートダッシュに関わる大事な時期ですバージョン 5.5 からは大紋章を集めるコンテンツになるので45万ポイント取れていれば OK なのですが気分的な問題で48万ポイントにギリギリ届いていないのが非常にモヤモヤします とりあえず、福引券を交換し、経験値の書も上限の20個にできたので、あとはひたすらギラムソムルを貯めまくるだけです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。